はいおはようございますラスカルでございます本日はですねもうそろそろね甘いもの買いが足りないんじゃないかと思って今日は甘いもの大量に買ってまいりましたで今回買ってきたのがえい、ー、とビアードパパめっちゃ買ってきたんですよ今回は20個買ってきた期間限定のも含めて4種類ほどあったので5個ずつ買ってまいりました ちょっと甘いもんだけだと飽きちゃうかもしれないんで麺類とかコーヒーなんかも買ってきたのでそちらと一緒に食べていきたいと思いますそれでは準備はいってことで今こんな感じですべて並べ終わりました本日のラインナップはこちらでございますこの4種ねもうねめっちゃ甘い匂いがお部屋に充満してる<笑>で今回買ってきた商品がクッキーシュー パイシュークリームブルーベリーチーズケーキシュー恐竜のガリガリ卵シュの4種類となっておりますこういうねあのスイーツの名前覚えるのはおじさん苦手でございます<笑>もう早速ね食べていきましょうかね<笑>いただきますじゃまずこの通常のパイシューからパイシューはねこんな感じよいしょパイもねかなり持った感じサクサクな質感 いただきます。うまい。うん、甘いのうまいな。クッキー臭があるから、パイの方はしっとりかと思ったら、こんなザクザクしてるんだ。え、クッキーどんだけザクザクしてんの、これ。クッキー、こう、クッキーじゃ。はい、クッキー臭でございます。 うん、なるほどね。全然違うわ。上に乗ってんの、ザらめみたいな感じそれがね、ザクザクいう。生地のサクサク感とはまた別物ですね。うん。あ、どっちもうまいな。いいねー、シュークリーム。ちょっと期間限定、これ。ブルーベリーチーズケーキ。こんな感じなんですよね。これだけ真っ黒。 うん、これすいませんちょっと噛んだところですいません中のねクリームが普通のクリームと違ってこれ紫ブルーベリー感がねめっちゃある酸味もあるし食べやすいうんうんうん恐竜ガリガリ恐竜の卵のやつだってねこれ見た目はね ほぼメロンパンみたいなこれ何でできてんだろううんうまいわ、うん、すっごいガリガリしてんだけどなんだろうこれ何でできてんだろう うめえ全部うまいよ全種類ねシュークリームなんだけど味わいっていうかいい部分がね全部違うクッキーも恐竜もザクザクではあるんだけどザクザクのね食感が違うというかこっちはねあのメロンパンとかそんな感じでクッキーシューの方はザラメとかねそんなようなザクザクな食感なんですよねビアードパパうまっ<笑>うん ちょっとコーヒーのもうコーヒー口の中がめちゃめちゃ激甘になるんで今日はねブラックコーヒーを用意いたしましたそれでは乾杯とララララあ苦いのうまーい<笑>やっぱこういうシュークリームとか、まあ、牛乳も合うと思うんですけどコーヒーの方がいいね個人的には。 うまいで今日ね嫁さんにもこのシューグリもム買ってきたんですけど嫁さんのラインナップはクッキーとブルーベリーだったんですよ甘いのと酸味があるのこれ絶対ベストチョイス後で食べるって言ってたけど喜んでくれるといいな<笑> だだんだん口の中が甘さの支配率がぎゅに上がってきたうんう ん, うんちょっと麺食べようこれセブンイレブンさんで売ったねタミタさんのへやしのつけ麺今日ねつけ汁と麺こんな感じまず麺とつけ汁とでこちらにね具材が結構乗ってんのこれ。 味玉にチャーシュー、ネギ、柚子と、メンマもいた、メンマ。して麺だけ食べてと。うん。しっかりと全粒粉感はあるんだ。うん。うまそう、これ。あーい。めっちゃうまそうなんだけど。 冷やしだと香りって弱まるんですけど魚粉のね香りがしっかりする、うん、最近コンビニのこういうラーメンって有名店が監修してるのって結構あるじゃないですかやっぱみんなね美味しいしいい時代になりましたよねほ、うん、うん、でもやっぱりねお店の方が美味しいからここでい 一旦満足しても翌日にねお店行きたいなーって思っちゃって結局ね行っちゃうっていう<笑>ちょっとラストの味玉でうんうん味玉トロトロだうめうんすぐ完食しちゃったでもマジで最近のコンビニの麺ってすごいね 全粒粉の麺って、普通ね、その小麦自体の粒がね、おっきいから、茹でた後にもまあ、ボソボソになりやすかったり、ブチブチ消えたりするんだけど、茹で置きの麺なのに、ちゃんとうまい。ちゃんと麺になってる。いや、もう最近の技術ってすごいね。コンビニ、すごい。<笑>シュークリーム、戻ります。<笑> でもそういえばホームページとか見たらビアハートパパさんのメニュー数ってすごいんですよねもちろん店舗によっては違かったりとかデフォルトのメニューはそんなに多くはないんですけどで今日7月の31日7月の最終日に買いに行ったので今日はこの限定だったんですけどなんかね8月からはタピオカの食品とか色々出るらしくてなんか毎月ねコンスタントに限定を変えてるっぽいです こんだけメニューあったら飽きないよあ僕みたいにこうやってね一撃で全部買うみたいな人間でなければ<笑>うん今日この感じのペースだといつもと違ってね甘さにやられる前に美味しいでちゃんと終われそう<笑>まあでも今日も結構買ってますけど意外にね全然やられてない。 うん。カスタード自体も程よい甘みなんで、やっぱね、飽きがきにくい。ま、うん、うん。今、シュークリームの方は最後の一列になったんですけど、まだね、この麺類があるんで、これ先に食べましょうか。この商品で僕、高校生とか、 ななんんんかかずっっととあるる思うんだよねこれなんか食ってた気がする今日は炭火焼きチキンのパスタサラダを購入いたしました。ドレッシングみたいなのかけて、学生の頃は僕もね、もちろんそのガッツリ系がやっぱ若いんで、好きだったんですけど、スタバ飲むのがおしゃれみたいな延長線上の感覚で、そんな食いたくないけど、こういうのを食べてた。でも、そしたら、こういうね、さっぱりとしたメニューが好きになってきて、だんだんね、 好むようになって食べてきたんですけどどうなんだろうあれ以来全然食ってないから味変わってんのかなうん相変わらずうまいね、うん、このパスタサラダとシャキシャキレタスサンドこれのねコンビが最強、うん、あと学生の頃はそこに 紙パックのリプトンこれ多分同年代ぐらいの人は分かってくれると思うんだよな<音声>よしそしたらパスタサラダ完食でございますよしそれでは最後の一列いっちゃいましょう最後はねこのレギュラーの2種残しておきましたフフ両方が最後はやっぱいいよね そしたらこれラストのシュークリームですねうんうんいや ー, あーはー大満足ごちそうさまでした はい、ということで、ただいまね、ビアードパパのシュークリームすべて食べ終わりました。期間限定のメニューもすごく多いみたいなので、ラインナップ自体にも飽きが来ないですし、またね、改めて買いに行こうと思いました。ぜひね、お近くにある方は、ビアードパパ買ってね、今日の夜デザートにでも食べてみてください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー